残り3台、ノラだと脱出が難しい初心者フレを守るため、キラー戦のノラフレンドも助けてくれることになり3エース。なんとしてもその初心者フレンドを脱出させるのが2エースの目的。VC なしだから情報はノラみたいなもの。 Thank <laughs> you. 初心者フレが見つかったなー。今助けに行くからねー。わらわらわらわらわらわら。何やってんすか、B さん。ライト救助が期待機してたのかな。 同じ場所に釣らせないように少し救助タイミングずらします。メグも同じこと考えてた。それ戻ってきても間に合わないんじゃよし。どのエースが誰かわからないはず。この飛び越え方は SD だな。エース A 大丈夫かな